皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月24日、真相の迷宮の参加権を、バージョン 5.5 に持ち越すべきかどうかという悩ましい問題が出てきました。断罪の森をクリアすると、経験値5万ポイントと4500ゴールドです。相席の砂漠をクリアすると、経験値1万5000ポイントと1万5000ゴールドです。 ところが、輝きの大臣の効果で、経験値とゴールドが4倍になった場合、こうなります。これは悩ましい。実に悩ましいです。真相の迷宮を、レベル上げコンテンツだと考えている人なら、バージョン 5.5 に持ち越すべきでしょうし、金作コンテンツと考えている人でも、やはりバージョン 5.5 に持ち越すべきですね。レベル上げのついでにもらえるゴールドとしては美味しすぎますし、金作のついでにもらえる経験値としても美味しすぎるからです。 経験値14万の差と4万2000ゴールドの差のどちらが貴重かというのはその人の状況によっても変わりますね。これは悩ましい。一人一人が自分で考えて答えを出すべき問題と言えるでしょう。私の場合は魔剣士がカンストするまでは断罪の森を周回しようかなと考えています。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。